令和2年7月27日、阿蘇カルデラツーリズム推進協議会の第1回の会議が開かれ、協議会を設立し、欧州からの観光客をターゲットにした旅行商品の開拓を進めることなどを決めました。1回目となる会議は、阿蘇市内の巻の阿蘇市農村環境改善センターで、地元観光関係者や、 国内大手の旅行業関係者らが出席して開かれました会議ではまず阿蘇市観光課の石松課長補佐がカルデラツーリズム推進協議会の設立の趣旨や今後のスケジュールなどを説明しそして推進協議会会長に阿蘇温泉観光旅館協同組合の稲吉純一理事長を選出しました この阿蘇カルデラツーリズム事業は、観光地における新規事業の開拓及び多角化に向けた実証調査を行う観光庁の事業で、事業費は1500万円となっています。この日設立された阿蘇カルデラツーリズム推進協議会では、来年3月までに阿蘇カルデラツーリズムの開発、外国人など観光客の受け入れ体制づくり、 ツーリズムにに関すす。る調査研究などを行うことにしています会議終了後、ホテルや旅館関係者らが参加して、ゆは何しに日本へと題した阪急交通社国際営業部の魚地敬吾部長による欧米豪インバウンドおもてなし講座が開催され、参加者たちは魚智部長の講話に真剣に耳を傾けていました。